勇気がない方もぜひこのままで一緒に踊っていただけたら嬉しいです そろそろいきますよ戻りこ構え you、yeah,